はいどうも久々のビデパでございます。誰？立沢でございます。こんにちは。いや今回ですねあのジョイジョイとか友知がいないってことで。誰？俺も急に呼ばれたんだよ。<笑>はいありがとうございますいらっしゃいませ。はい。そう友知、ね、初めて司会します。ジョイジョイがいないっていうことで。はい。えー、っとあ私は。 皆さんご存知、世界中に笑顔と元気とパントマイムをお届けしておりますスーパーパントマイム伝道師のシスターひろみと申します画面の向こうのお友達もここにいるお友達もシスターって大きな声で呼んでくださいせーのシスターはい、ありがとうございますということで今日はこちらのはい、立川でございます ねえー、進めていきますけれども<笑>久々のビデオパなんですが、はい、今日何やるかと言いますと「はいえー、パントマイムギャラリー2022」の「フレッシャーズ版」っていうのをですねこの前やったんですけれどもこの前はい、はい、そうですね2週間後公演されたんですけども前 1, 週1週間ほど前、えーはい、それをですねその中から1作品見ていこうかなと、うんえー、思うんですけれども、うん、これを振り返っていこうかなっていう感じなんですが、うんうん、その。 作品に携わった方々を、ちょっとゲストで呼びたいと思います。はい。まずですね、えー、武漢で携わりましたシーナマンさん。イエー イ, イ, エー イ, イ, エーイシーナマンです。うそうですね、はいえー。スペシャルゲストがいます、はい。出演者の高橋直樹くんです。イエー イ, イ, エーイどうも、高橋でございます。よろしくお願いいたします。 はい。で、なわくんを読んだということはということは作品を、な、う、わ、ん、くの作品を見ていこうとはい。ということなんです。えまずいや、ま、まあ、まあ、とりあえずです ね, ねえ、作品のダイジェストをですね、はいえー、見ていきたいと思います。それでは、ダイジェストをよろしく、うん、どう ぞ, どうぞ自己紹介<笑><笑> 素晴らしいですね。素晴らしいですね。うんすね<笑>すねはい、じゃあですね、ちょっとえー、皆さんの紹介をしていきたいと思うんですけどあなたが忘れたのねす。そうですね、はい<笑>はい<笑>。お願いします。<笑>まず武漢をつっこめましたし<笑>、はい、シーナマンさんです。シ、は、ナ、い、マンでーす。ご自分でどうぞ。はい、以上です。え？ー<笑>シーナマンはこう見えてパンマイムもできます。はい あ, すはい、あのこの間のね9月のゆるっとマイムではね素晴らしいあの舞台を見せてくれた。いい舞台でしたね。ね うん、はい以上<笑>マイムリンクのねいつもメンバーで頑張っておりますはい、はい、そしてこちらじゃじゃんはい、はいえー、と今回 の, あのフレッシャーズ公演の出演者高橋直樹と申しますふだんはあの真空管、パントマイムスタジオ真空管で活動しておりまして、まあ、あの9月に1回公演があった時は、うん、あの今回フレッシャーズの方ではソロをやったんですけどこう複数人で、ね、やるアンサンブル作品とかもやったりしております、うん、はいあの体が大きいことと顔がちょっとうるさいことが特徴でございます、うん はい、よろしくお願いします。と、はい、そういうことで、はい。はい、ということで、うん、先ほどダイジェストでご覧いただいた「フレッシャーズ公演」なんですけども、うん、他にもですね出演者4人いらっしゃいまして先ほどご覧え全部で4人ねえあ、はい、全部で4人いらっしゃいまして、うん、先ほどご覧いただいた最長の作品が「納豆」うん、片岡宏く君の作品です、うん、で、2本目に見ていただいたのが高橋尚さんの「結婚式」 よ か, よ, はい<笑>えー、よかった。のののこれれがががわりりまますす後でででじじっくりっく本本目目、えー、トトトリリックはトリート、えー、アリサ渡辺ささんん作作品品可愛かたたたねこれね、うんでで4本目えー、人生ファンンる感じ 5本目、「月を描く、えー、有沙渡辺さんの作品」なんですけどああこの作品の前に、うんえー、お客さんからお題をいただいてね即興、えーうんうん、ァントマイムのどにも描いらっしゃいまし た,、うんはい、た面白でっ、ねえー、6本目、うん「いいね」これも高橋直哉さんの作品です、うん、そして、えー、7本目「アメリカンヒーロー」えー、ファン・キソンさんの作品、うんうんうん、そして、えー、最後ここから、えー、片岡弘樹さんの作品ということでね はいえー、ずしり大変ボリューム感のある生、まあね、でございますけ、ね、ど、うん、全然フレッシュ味じゃないじゃんね<笑>そうそうそうあの<笑>あ作品のバランスもすごい色とりどりだったし構成もよかったねよかったよかっ た, かっ た, かったあの本人たちがね4人集まってあのプログラムの順番とか、ね、決めた構成を ね, ね司会を誰にしようとかね、はい、その辺も素晴らしい自分が最初からちょっと振り返っていきたいと思うんですけども、えー、納豆 太岡ひろきさんの作品なんですけれども、うんうん、どうでしたかあ、納豆<笑>納豆<笑>納豆、素晴らしいです、うん、納豆ね<笑>自分が納豆になってんです納豆そのものを体で表現するっていうアグレッシブな作品でしたですね粘っ、うんうんうん、<笑>一発目車すごいインパクトがある作品でしたね、うんうんうん、で、二<笑>本目が、えー、結婚式<笑>これは後でゆにかか語っていました トリック・アトリート、有沙さんの作品なんです、ねうんうんうんうん、これもね、いろんなアイディアが盛り込まれてまし て,、うんまてね、いや、大変でしたね、裏は裏は、武<笑>漢<官>が、武<笑>漢<官> が, <笑>官が官、ね、<笑>まあ、パネルを使ったりてて道具を使 う, う道具う、うんね、テーマだったね、本人が絵には今回あの、ね、道具を使うっていうのはテーマっていうことでね、親になってたね、うん、パントマンと、ちょっと、うん、手くっててケジナ的なね、うん 両方組み合わせあわたりながら、でもすごくカラフルな感じになりましたね。うん、そ う, そうね。衣装もすごいとっても華やかな感じだった。そうそうそう、うん。とってもいい作品でした。そして四本目人生ですね。泣けるね。名作ですね。素晴らしかった。ね、たっぷりやってた。ちょっとあのフレッシャーズでファンさんって反則じゃないかっていう。<笑>人生を形ぶつける。<笑>フレッシャーズあの味なかなか出せないだろ う, っていう。<笑>うん 人生の奥行きをプレッシャーなのに。プレッシャこれね、公演のタイトルが間違った。間違ってた。<笑><笑>そんなことない。<笑>そのあの人生という作品は、えー、あの韓国ファンさんが韓国のね方で、うん、韓国の若手のユンソングさん、ね、ソング君の作品をファンさんがねあのやらせてもらったということになって<笑>ななったね素敵な作品です。ユンさんって誰？ん？ユン。あの韓国の。 一度ね、うん、こちらでも公演したことが あ, る、ね、あの秀代さんとコラボでやったりとかしたあの男子でございますよ、うん、あれが、えー、原作作品、うん、になっておりますそ、うんはいはい、して、えー「月を描く、えー、渡辺さんの作品ですけれども、うんうん、その前にね、えー、即興のお客さんから3つお題を頂 い, いてのをいいて即興をやったんですね3公演でね 全部違う。全部違かったので、あれはすごかったですね。マ、うんうんうん、ッシャーズがやることじゃないだろうっていうベテランの。そちそうそう。そこもね。そうそうそうそう。<笑>そね、後に自分の作品をやる。そうで、ん、しそうそ う, そ う, そ う, そうこれもまたね、ちょっと一部変わった、うん、キャンバスがあっての絵を描きながら、パントマイニ 後ろにこれも道具が大変だった<笑>そうそう。いろいろシートを引いたりね。みんなでもう、ね、そうなんですよ。出勤者の絵の具つかないようにっていうのは大変ですね。筆だったね。筆、はい、だった。いやいや<笑>作品すごいね素敵な作品なだった、うんうんまあ。白いキャンパスが だ, だんだん黒に染まってってどうなるかと思ったらそこに月が。なんで言っちゃう。 ね、<笑><笑>まあまあまあ、ギリギリ、まあ、いいぜ、これからね、まだ見れる方。見れる方<笑>ら、そのため、今日やる<笑><笑>ダ。ダイジェスト、<笑>ダイジェス、だから、ね、ダイジェス、ね、ダイジェにはないでしょ、だから、まあ、なんか。聞いてなかったもの、していただいて、<笑>ねえっとね、ね。ギリギリですよね、<笑>詳しくは。見てくださいて。<笑>そうそうそう、まだね、あの、アーカイブが残っております、ね、ぜひね。 はい、まあそれだけじゃなくて彼女のね演技力とかも素晴らしい。素晴らしいね、本当に見た方もいいなも ね, なでねあれはね。うんうん、で, で次がですね。いいね。はい、ね。しねはい、結婚式は後で語りますけどもこのいいね。ねういい作品ですけどなかなか若手じゃなきゃ出ないような発想ですよね。ああまあ SNS で社会化蔓延した作品。いね、<笑>若い若いのかっていうとまあ僕もまああれなんでなんですけど<笑>まあでも確かにあのなんていうか。 なかなかあの世代はあるかなと思いながら結構それ社会風刺みたいな部分はあったのででも本当にねテーマ性があって良かったです、ねうん、あ, ありがとうございますで、えー、次が「アメリカンヒーロー」アメリカンヒーロー うん、これはあの松田光弘さんの作品もファンさんが取り組んだということで、うんえっと、2度目の取り組みでございましたけれども、うん、まあもう行き着く暇ないです本人が本人が行き着く暇ない半端なかったですもんすごかったですあれは<笑> 1日2回しかお稽古できないって言ってましたけど<笑><笑>全力使い切るような、ねうんうんうん、見応えたっぷりの迫力ダイナミックな迫力がある作品です、うん、そして、えー ここからね、うんうんえー、片岡浩幸さんの作品。うんうんね、今回良かったね。これもね前も、ね、ちょっとね、このこ と, あるけど、ね、とさすとか、今回すごく良かったです、ねね。ちょっとなんか時代的にもね、うん、なんかこう考えさせられるところが多い作品でした ね,、うんうん ね, はい、ね。ちょっと戦争もテーマになっていたりもするす、ねうんうんね、はい、はい、っていう作品の中から、はいえー、結婚式。うん おお、珍しくの作品を今日は特別に特別になんと一本全編ご覧いただこうかと思います<笑>。おお本当？豪錘 で, ですみたいな。いいのいいの？いやーお得ですねただで今日ねそう。どうでしょう。あ、はいえー、いいんだ。はい出血大サービスということで。わ<笑>かんない。そんなこと俺が言っていいのかわかんない。<笑>言ってるだけですけどはい。いいの？はい、はいはい、それではご覧いただきましょう。<笑> VTR、はい、スタート。どうぞ<笑> you <laughs> はい、ということで、彼、え、氏、ー、のやつも結婚式でした す, あす<笑>し。ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしい。素<笑>晴らあのシナモンがたっぷり思い出が楽しいですけど、はいはいす、途中解説も入りながら、はいま、<笑>見ちゃうね。<笑>ねはい、<笑><笑>解説必要だったということですか。<笑><笑>まず、はいえー、若手がこんな難しい作品をやるのかっていうのはまず思った。 ねうんえー、じゃちょっとねご本人にどういった経緯でこういう作品が生まれたのかを聞いていきたいんですけど、はい、まあ作品を作るときに僕の中ではテーマはまあ2つあったんです二つあった、うん、で一つは一人で何役やれるかなっていうのがもうシンプルにその僕の中でテーマんですよねチ、ね、ャレンジ本ンにチャレンジとして、うん、でかつそのまあえっ、ー、となるべくワンシチュエーションその 要は一つののシシチュエーションの中でなるべくいろんな人が出てくるっていうその環境ってどこだろうなと思ったときにかつ自分がそのすごい好きなもの、うん、であこれは結婚式い い, い, いなっていう一番ドラマティックだしっていうので、まあ、題材に選んだで、まあ、あとはその結婚式ってその当然新郎新婦のものなんですけどこう参列した側もやっぱいろいろ考えることがあってなんか昔こう友達が男友達が一番最初に。 結婚式で結婚した時に結構なんか寂しい気持ちになったのすごい覚えててなんかそういうものも結構いろいろ作品のこう何、うん、て言うか、うん、とテーマみたいなものにはなってますねなんか そ, その辺りが多分僕の考えたものかなって感じです。ど、う、さん、はいうんね、の作品見てどうでしたか 素晴らしいです。<笑>絶賛<だ>、<笑>絶賛<だ>、藤<笑>山<賛だ><笑><笑>さん絶賛です。<笑><笑>すっげえいい。<笑>すっごい良くない？良くないですか？あの、<笑>あのあのもうね、いや、うん、本番中もしました。ありがたいことに、その僕がこれから MC に出るっていうタイミングなのに、タジュよかった <笑>今もう出なきゃいけない出なきゃいけないみたいな<笑>すごいありがたいんですけど<笑><笑> MC 出なきゃっていうのが何か分かりましたね<笑>そうそうそうありがたい集中できないのもう MC 出ないそのでそう。出演者を袖で捕まえて感想を言うあれだす<笑>って言いながらね、はい、そんな、はい、そうそうあのシーラマあの絶賛の声をよそにいろいろなね、はい、意見が飛び交ってた ね, そ う, ね, 実はね そ, うそうですね まあ一人か、それか出して二人三人、うん、じゃないですか大体。やこ、ね、う回転するっていうこと、ね。えー、今回何人ですか、うんうん。今回二十人以上出しますね。二十人以上出してる。<笑>以上。人以上てて。およそ、うん。数えたら二十三ぐらいだと思うんですけど。ぐらい。はい。三ぐらいだと思うんですけど、はい。ぐらいなんだ。まあ普通ありえない。ですよね。見てる人も混乱するし、難しいことをあえて挑戦しているす。素晴らしい。うん でえーうん、あので主人公は誰だったんですか主人公はまあ一番最初に出てきてる参列者のまあ男の人で、まあ、一応この作品を通してその一番特徴がない人っていうのがまあ主人公になっているんですけどそれがやっぱり良くも悪くもこう キ, ャキャラ付けがまあ難しかったっていうか、まあ、多分そこでこう置いてかれちゃう人もいたのかなっていうのが今回僕の課題ではありましたね。うん そうですね見終わった方が方の意見を聞くとちょっとあのその人がどこにいたのかわかんなくなっちゃったみたいなね、うん、ことになっていた使いとしてはすごくわかりますよねもう自分を映している人なんですよねその主人公、ね、いや主人公だからね、うんまあ、普通はね結婚式割と変にキャラクター付けはしないできないっていうかな、うんうん、一般的な ね, ね結婚式だったら新郎を描くとか新婦衛描くとか、うん、だけども、うん、あえてその参列者を の描いてそうです ね,、うんうん、ねが最後タクシーで今後あそこから 恋, 恋が芽生えるの。 かくないな、そう、そういう感じです、はいで。最後はタクシーの運転手さん。はい、そう で, す、ね、で終わる。で終わる。はい、そうそ う, そ う, そ う, <笑>そういきな。まあ、そこがまたいきなとかな、ね<笑>うんうん。で、テレ隠し半分ですけどね、あれはね、もう。うん テ, レね、テレ隠し半分ですけどね、こ<笑> ん,、うん、んな感じなんですね。そういう出会いがあったらい、今いね、あの<笑>主公、ね、い公に。いいですよね、やっぱ最後なんか、ふわっと希望で終わってほしいっていうのは、うんうん、なんか作品作りをしてて思うことですね、うんうん、なんか。うんうん<笑> 結婚式、そうね。あの大体もう 出, 出てくる人っていうのはだもう分かってるじゃないですか、うんうん、だからあこういう人もいるいるいる新婦もいるこの人もいるっていうのが、まあ、もう共通のなんか認識として分かってるんであの何役やってもあああれねああれねってこう結構ついていけると思うんですよね、うんうんうんうん、ある程度決まった、うん、なんていう<笑> <笑>じゃついてってるのは<笑><笑>あの、まあ、まあ僕のお客さんも結構その、まあ、いろんな方に見に来ていただいたんですけど、うんまあ、何回かやっぱ見ていただいた方は分かるで初見で見ていただいた方の中では結構2つに分かれていてやっぱりその、えー、とちょっとこう何やっているのかこう置いてかれちゃう瞬間があるっていう方もいるんですけど。うんあの これは来た、これはちょっと、身に覚えがあるっていうの は, は、圧倒的にやっぱり独身男性。<笑><笑><笑><笑>気持ちがわかるっていうこと。<笑>若い、若い独身男性は、なんかすごい、あの、なんかありがたいことに、それをなんかすごい言ってもらえて、でもなんかそれは嬉しいんですよね、シンプルに嬉しい。うん、そうだね。気持ちをね、うん、あの、共感してもらえた。 そうなんですよね。だからやっぱみんな2次会もう結婚式も2次会終わった後に男だけで3次会とか行ったりするんですよ。うんうん、ちょっと寂し い, そ う, 寂しいそ う, そう、寂しいメンバーがそうそうなんかたまたがみんな吸ったりするんですよね<笑>なんかやっぱななんかあるんだなみたいなその先に男と友達先に結婚しちゃったみたいなのって<笑>う思ってなんかそれはなんか聞いたらあの子うしいな初見でもなんかそれ分かってくれるだから多分その子たちは最初から主人公と同じ気持ちだったんだよねああそうーだから最初から主人公が見えてるう だからその人から中心で見てるからついていきやすいっていうかもしれない、ねあ。で真面目なダメ出しをすると あ, ー<笑>あのと、ね。真面目なダメ出しをすとちょっと上島のねあのが変わっちゃうっていうのが。 ポ ジ, ね ポ, ジねね、ポジションが。居酒屋のです ね, 居 酒, 屋のね居酒屋で逆になってる。うん、座ってる場所もあるんです。もそうですね、そうです、そうです、うん。そう。懸念時、気づいたんですよね、うん、それ、うん。まあ、明かりがパーッと変わるしね、わか、かったんだけど。<笑>すみません、あの、一個。 椎、は、名、いまあ、マンはまああの本番通してね、舞台監督さんですので一番この作品を見 て,、はい、<笑>てる人を一番回数それから全部見てますから作品見せからう本番の回数全部見てるすごいもう理解してくださってる、はい、すて、ね、<笑>なお客さん一番のお客さんで す, です、ね、<笑>素晴らしいお客さんですだってことは一応ね一言お伝えして、はいいて。 真面目な話ででいいです か, <笑>うか複数のキャラクター描くときに、はい、あの基本限界3人だと思ってるんです、うん、要は上下センターにキャラクターを配置してその位置関係であの見せるでこれをさらに増やそうと思ったらこの下の人を今度中心に今度。 こっちで上下センターをもう一個作るっていうのを繰り返していけばああのまあ、理論上いっぱい描けるんだけど、はいはい、あとはキャラクターをどれだけ個性を出して変えていくか演じ 分,、ねうん、分けていくかっていうことだけどだからそのベースがずれちゃうとお客さんが分かんなくなっちゃう。に、うんうん、にいた人が今度下に行っっちゃって、うん ににいたた人人がが行行っっっっっっちちちゃゃてててななるると見てる人があれどこ行っちゃったのだからそれを犯すんだったらどれだけそのキャラクターを濃くしとくかとか、ねうん、主人公を薄くさせるんだったら他の周りのキャラクターを濃くさせてその人を分かりやすくしてあげるとかっていう工夫があったらよかったかなっていう気がします。 そうきんなけ ど, <笑>け ど, けどいいあれだねで も, でもおしゃおしゃる通りでもおしゃ通りかなと思いますでも、ね、シーナーはなんですかいやでも見て分かるとうん、うん、そのまあセオリー、まあ分かんないけどうんあこれは誰あこれは誰お来た来たそうだね次だよねこれだよねそしたらこういう人来るよねみたいなまあ分かると嬉しいんですよ、ね、分かると嬉しいです、ね、<笑>とっても見ててうん<笑>そうだねうん、あいるよいるよみたいなね 別に位置関係そんなに関係なくてもキャラさえちゃんと発見してれば全然成立したと思うキャラがねしっかり入っていればねとは思う、うんうん、そこは、うん、ほらまだまだね、うん、何回もやっていく作品なんでしょ う, そうですねだから、うん、それで、うん、あのしっかりつけていけばちゃんと見えてくるんじゃないかなそうですね、うんうんはい、女子とか女子とか役も女子のもうあれはつまり 立ち立った瞬間にそれを分からせなきゃいけないから立って何かして分からせるんだともうさ遅いんだよ、ね、ん立ってこうしましたじゃなくてこうしましたでその人って言ってるともう遅いからそうです、ね、立ち形でそこを見せていかなきゃいけないっていうのねうそれはもうこれから の, あの課 題, 課題、ね、うもう最後の女の子ね派手すぎずにちょっとこう。<笑> いい感じで、ね、いい最後の女子はいいのよ。いいねうん、最後の女子はオッケー。そ<笑> こ, こはオ、OK、ッ そ, その間のさ、間にいろいろ出てくる人たちのことが混乱するから、うん、もう最後はさ、うん、あの画面はもうっパッと見たとき、うん、パッと変わった途端。 分からせなきゃいけない。うもう、あの、最後はもう、あの曲かかってれば、もう大体分かるんですよ。<笑>だ大体もう、お客さんも見当がついてる。<笑><笑><笑>あ、ここで、なんか素敵な女子出てくるんだっていうのはもうね、大体分かってるから、そこは心配じゃない。<笑>い<や><笑>そう、そう。で、やっぱ演じ分けって、そう、難しい。難しいなと思いました、はい。まあ、そう、いわゆるその今年、僕が今年作った新作のネタになるんですけど、今回やった作品は、うん、なんか。 やっぱり女性を演じるって難しいし、こう自分からこう属性が離れていけばいくほどなんかどんどんどんどんやっぱなんていうかなはい入り込むのが大変になってくるでかつ二十何人もいるとこどんどんどんこう脳がバグってくるっていうのがねこう今回だから、まあ、でもしょそこがねチャレンジだよ、ね、そうですねそうですねこっ、ね、からいろいろなことに、ねうん、な, なっていけばいいのね長くちょっとねそうですね練習してこうこんだけ 推しの人がるいるからさ、<笑>この作品推しの人がいるだから、れこれをもっとさレベルアップだんだんしてったのさちょいね、まあ、このままでもいいって言うと思うけど、言うと思うけど、よ<笑>り<笑>ね、もよりね、<笑>全然いいまだでもまま だ, だ伸びしろがあるあってあるさ、うん、それこそフレッシャーズです、うん、イエーイ、<笑><笑><笑>うわ。 お久しぶりでーす。おでま、おが今日地味なんですよ<笑>黒いんでですすよよ黒い最初、ちょ 秘書館というところ始まって。すいません飲んでる？のちょっと飲んでる。<笑>でるあのコメントコメント読みに来ました。コメント読みに来ました。コメントが届いております。はいいつも通り。超飲んでるはいお久しぶりです。楽しみにしておりました新しい司会者リサさんこんにちはお久しぶりです新しい司会者の新しい司会者なの？ザウアーさんでございます。そう<笑>ですね。アイハナさんシスターこんばんはありがとうございます。 えー、つやつや子さん、まあ、パンダピーにイケメンがたくさん出ると聞きました。期待しています。<笑>おお。一番<笑>じゃないイケメンってことだね。<笑>はい。ということで以上です。<笑>じゃあ出てって出、はい、て。って。またねー。じゃあ出てって。ちょっと告知をしてきました。まだ。告知があるんだよね。告知があるんです。知ってるよ。はい。後ね、とあとでね。あとでね。<笑> 今ここここ閉めるるからちょっとかららら誰呼呼んんだだいい<笑>今今今今日日日来ななないいいって聞いてたねね<笑>は来ない<笑>、はい、今日は声だけのの参加でいいでで、ね、ンダピにばれれまし告、はいはい、告知、はい、告知そ前、はい、ああがすすちち実際配信中の。 今絶賛配信中です、はいねえー、ご覧いただきたいと思います。はいえーぜひぜひ 何日までですかの土曜日のもいい 作, 品です、ね、作品もすもいの晴らしい作品が揃ってますの で, で, す、ねですねえー、ぜひご覧ください。うんはいえー感激 29日ま で, ま で, で29日までぜひご覧ください、はいはい、はい、ぜひぜひはい、よろしくお願いしますありがとうございますはい、そし て, そしてこちらね m i マイムリンクっていうグループのね活動でこのフレッシュアズ版がございましたけれども次のマイムリンクはこちらじゃじゃんバンロングディスタンスイエーイ<笑>いや、これも出ると思うより出ますねあ、出てま す, 出てますねさあ、これ、はい、はい、裏面、はい、それで表 はい、はいはい、これはですね11月の56土曜日日曜日土曜日が19時日曜日が1時と5時午後1時と5時、はい、すべて 3, 3回公演ございますこのまたスタジオエヴァというね新大久保のスタジオでやっておりますこちらに出るのはなんと誰ですかええっとえっとと、と北京一さんと 細川ひろみさんという方が出ておりますいや大御所ですよで<笑>すごいよすごい二人が共演して大変なことになってるよねなってま、ね、<笑>どうですかあ大変なことになっております<笑>うう大変なことになってます ね, ね<笑>楽しみだな伝説的な作品ですからす、ね、そう伝説の作品でございます、えー、もしかしたらもう二度と見られないかもしれないそうよ今回見といた方がいいかもしれないよちげえね、ーうん <笑><笑>ですので、<笑>えっ<ー>と<笑>こちら配信あの遠方にお住まいの皆さんはねこちら感激残米の方で配信もございますのでそちらの方もぜひご活用くださいということで<笑>マイムリンクの活動、うん、ロングディスタンスでございますよろしくお願いします、はい。ありがとうございます。も、はい、おすすめの作品でございます、はい、ね。ぜひとも見ていただきたい。さあ、ね、じゃあここまでで今日は終いうことにいたしましょうか、はい、あれなん、ね、ですか、えー、はい。 何ですか。な何がある。来るなら来いよ。<笑>来るなら。<笑>探ってみた。濃いだけで。なで探るの。半分入ってる。隠れ切れてない。隠れ切れてない。ちょっと半分。え、告知がございまして。ちょっと赤い人になるなら、ね。あ、告知、ね。まあ赤い人の中でちょっと二つ告知がございます、はいはい。こんなシャツができました。はい、シャ ツ, シャツ、えー。パーカーでございます見。見えてるかな。はい。開くイベント企画パーカー。はい、応募方法はこちらから。 じゃなくて11月3日にですね相変わらず南相馬のもっと祭りというお祭りを開催します今回の出演者は9名前告知では8名だったんですけどプラス1名の方が来られるということで今日告知をさせていただきに来ました出演者はいつも通りのエンジョイ・ジョイアコーディオンの稽古見習い魔法使いユータマジシャンの左近そしてこちら。 いいらっしゃまますすさんも出演されてますおそしてジャグリング界のオーシ御ンハードパンチャー新之助おおすごいですねそしてジャグラーのせいやくん結構若手のフレッシュ枠で出演していただいております大阪から大道芸人ジーニーそしてもう一人 なぜか十一月三日なのにやってきます山本幸雄おー。言っちゃったー。言っちゃったな。言っちゃダメなの。言っちゃうん 言, 言っちゃいますね。なんで二日ダメなの？ねえ。ねえ、<笑>いろいろございますけどね。<笑>南のほう間に山本幸雄洋が来ちゃいますね。なぜか十一月三日ですから ね, ね。結構すごいんですよこれ。<笑>あそう四、ね、日五日何があるか。それはもうね、あれだ。 えございまますが、あ、いいやという、来<笑>てしまいますんで、はいあので、ー、ご期待ください、11月3日、はいえー、福島県南相馬市、もっと祭り、お楽しみに。ありがとうございますはい、といとうことで、その3日の後は、5、6ですね、ロングディスタンス、スタジオエバー、はい、新大久保スタジオエヴァでやっております、こちらもお楽しみに。はい、はい、はいということで、まあよ、よろしい感じですか。はいはい ということで今日はね、はい、スペシャル、はいえー、ビデオパということで、はいえー、お送りしてまいりました。はい<笑> また次回ね、えー、ビデパいつかな久しぶりにね<笑>今回開催できましたま、ねはい、どういうメンバーでやるかもわかりません<笑>また次の機会をねお楽しみにもしかしたらたかしが司会をしているかもしれないよ、ま、<笑><さか><笑><笑>もしかしたら<笑><笑>もしかしたら<笑><笑>ありる<笑>何が何だかね回しますよ<笑>って回しそうだし、ね、本当に<笑>はい、はいはいはいはい、じゃあ次回までね。 楽しみにしていてください、はい、ありがとうございましたー新空館もよろしくお願いします、はい